ドルーリー守衛里に続け、22日男子駅伝、岡山潜伏、もう一丁、小6で走った、学笑わべ、大会の存在、岡山潜伏もう一丁、15日に鶴山中山のドルーリー守衛里、守衛里、が全国都道府県女子駅伝で驚異の17人抜きを見せた。 岡山陸上競技協会の神立ち、勘立ち、安久副会長76はこれからも頑張ってほしい。学校にも友達にもすごい影響を与える、と周囲への波及効果に期待する。女子マラソンで日本歴代2位の2時間19分24秒を出したニーヤ瞳も含め岡山勢が大活躍。同副会長は 県独自の取り組みが理由と推測する。同協会内には小学生を担当する部署として学習わべが存在する。一般的に各都道府県協会は中学、高校を対象として大会を主催するが、岡山は40年以上前から県独自の小学生大会を行ってきた。 ドルーリーも小6の時に学クアラワベの主催大会で女子800メートルに優勝している。女子マラソンで直近の五輪六大会中五大会で代表選手を輩出した実業団の名門天満屋の存在もあり、子供が陸上に触れる環境が整っている。22日の全国都道府県男子駅伝も、岡山は兵庫、大阪とともに優勝争いが予想される。 昨年末に全国高校駅伝男子を制した倉敷の選手がいる。同副会長は、どれだけ気持ちを切り替えて、フレッシュな状態で走ってくれるか楽しみ。ドルーリー矢印ニーヤ矢印男子駅伝 V の大フィーバーも視野に入っている。竹本ほのか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。